後はちょっとマ、ね、スターあ勝ったやで。オッケーうーん オッケー<笑><笑>あれが一番でかいんですよ、ッケーズ。ハボック。ああ、ごめん。おッちょっと出てる。痛いです上だな。<笑>オッケー中入った。 ってってみナイスもう1いやる<笑><笑><笑><お><笑>持ちます れはダメだだなミイマさん持ちますもーーオーケーいただきナイスお二人はどういったご関係ですか えー、っと、主人とペットです<笑>ええー、<笑>っ誤解が正解ですそれはオーマイガー続いていくっすあいい飛びたかったらいつでも打ってください飛びたいですはい<笑> いや、初めて。クー婦乗せました。あ。ジップハンプですね。行っちゃいます。行っち ゃ,、ねっち ゃ, ね、っちゃいますかもうこうったも。あ、終わったか、これもしかして。終わ っ, った。かいや。 それで行くのあーで強気っすねあなんか駅もいますねマッチョンマッチョンっ固めてるっすこれ あ, ーワチョンーありがとう 上のやつ、割りかけです怖、まあ、<笑><笑>いな実にこんにちは。絶対やばいっ やどんまい奥さんが いいいや止まなああんだここれ、れ立て直しますか、全部でも戻すあーこっちててあーここにるたあー<笑>何してるの ある<笑>なんか燃えてる音すおおい<笑><笑><笑>幸せに。<笑><笑><笑>